オペレーターのススーロですドクターはかっ医師見習いのハイビスカスですみんなからはハイビス。 どうしたの今日からお世話になります。実師の。 A6 カタパルト着任です 私はフェンやり使いです新米チームの隊長もしていますはじめまして私はロドスのエンジニア部門所属のウィーディー ドクターのことは前からよく聞いてるのこれからよろしくねあ握手なら手袋をしてるこの右手でお願い